<音楽><音楽>はい、今, 日今日のテーマは何ですごっこと どれのフっこで違うの、ん、どれです、どれです。<笑>じゃあどれが、フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフまず、フフフフスープを召し上がって。まず、<笑><笑>まず、フフフフスープを召し上がってください。フフフフスープ。はい。 フカヒレスープフカヒレ風味のスー プ, <笑>スー プ, スープインスタントスープですフカヒレがないの<笑>どうぞどう中華スープはい。 次は韓国からの輸入品でです。仕上がってください。どこは入ってないの？入っていません。もう骨料いっぱい入っています。はい、韓国の輸入品です。お箸は？はい、あ、そうですね。はい。仕上がれまずはお前が味見のしろ。それは無理です。 あ無理ですこれ食べたらどれが死にます<笑><笑><笑>はい、さあ、しながらでちょっと怖いどうして怖いですか<笑>どうして怖いですかみな<笑>さんに教えてください 召し上がるぞ。はい、どうぞ。<咳>あ、どうですか。おい<咳><笑>しいけど、うん。スパイシーさは二倍です。麺も。うん。 ちょっと太めで、うん、もちもちしてるでも辛いな<笑>じゃあこちらのスープをお召し上がってください<笑><笑> 無理しないでください。<笑>急に汗が。後でまた。あでもね、うん、美味しい。美味しいうん。あれそれに食べてみるどれには無理です。死んじゃいます。ちょっとお腹空いてるからさ。うん、じゃあ、おかずを させていただきます。はい。こちらです。こちらは。鳳凰の。肉です。鳳凰。は。はい、なんぞ。鳳凰はチキンです。<笑><笑><笑> します。はい、こう同じがする。<笑>じゃあ、僕 も, <笑>も。どれも。普通にボトルのね。どれも。一枚いただきます。うん。美味しい。 そうですか。こっち。一本食べてみたいと思います。美味しい。麺が美味しい。 無理辛さ2倍いつの間に罰ゲームですか<笑><笑>これ本当に無理です辛いお食事ですおお。こっちの中でこ全部火がついてる<笑>一本ではい、一本だけでああ、大変普通に食べてていいのかな どうぞ。どれも。深いです。飲みます。な<笑>に、うんうん。結構美味しい。 お意外と美味しい味がちょっと濃いうんあ美味しい足らないなじゃあ早速次のステップに行きましょう 完食すごい息苦しちゃった次はアメリカの輸入品です<笑>はいスキッピーです今日はほとんど輸入品を食べてます贅、ね、沢<笑>ねえはいクレーム来ない<笑> 多分ん来ると思います。どれも食べます、うん。今までの動画の中で最低だと思うんだけど<笑>。<笑><笑>最低です。大丈夫。<笑>じゃあ、虫しゃがね。<笑>なんか全然流暢じゃないよね。何が<笑>日本語か。多分楽しい<笑>。大丈夫です。<笑>どれの日本語 うん。どうですか。うまい。お、うん。髪切ったか。かはい。可愛 い, いの。ありがとうございます。<笑><笑>今朝、今朝ね。うん。このにできました。どうですか。固定さ。 オッケー。オッケー。キモイ<笑>。なんか。最低な動画。大丈夫です。<笑>なんかコメントは。最低。<笑>なんで。なんで最低、教えてください。 これ見てくれる人いるのかしわ<笑>かりません<笑>これ本当に美味しい、えー、これマジ無理です辛さ2倍でも最初の一口だけだと辛いの今唇またしぶれてます本当そうです<笑>あの一本で<笑>うん 本当に無理です。やば。はい。エリザベスです。こちら。こ<笑>れ紹介する。<笑><笑>こちらはドクリンゴで作ったジュースです。わくだらなすぎる。<笑>シダル姫。いい感じ。エリザベス。はい。 どこの味しますかフレッシュな味<笑>白雪姫のお母さん怒るよ<笑>うわくだらないうわどんどんどんどんレベルが低くなってくるどうしよう<笑><笑>クオリティ低<笑><笑>今度 コスプレね。うん。ああ、みんなの反応がむっちゃ怖い、これ。むっちゃ気になま、なります。怖い、これ、皆さん。お, お蔵入りにしない。皆さん、この、と、動画ね、み、見たら。コメントお願いします、うん。低評価だけはやめてね。が<笑>くと思います。<笑><笑>はい。怖い。じ ゃ, あじゃあ、今日の動画はこの辺で。ああ、ま<笑>あ、また。 あ、まだ垂れてるから、さ、あ後で足りる？足らないよね。このようなトレの座り方はね、足しびれる。ね、質問に答えろ。さてこちらも今唇がしびれてる。だから<笑>質問に答えろ。<笑>質問足りる？ ありましたよ。足りてます。うだから賞味、食パン一枚だけじゃん。大丈夫です。実はこれ。お昼ご飯です。<笑>はい。じゃ今日の動画は。この辺で。クオリティの低い動画で申し訳ございません。<笑>大丈夫です。土下座しとく今のうちに。<笑>はい。 やりましょう。やってください。申し訳ございませんでした。<笑>これなんか<笑>痛いでしょ痛 い, 痛いでしょ。痛いですよ。やめてください。うん、<笑>じゃあ今日の動画はこの辺で。また今度ね。どんなコンテンツ出すかわかんないですけど、まあ楽しく動画を撮りたいと思います。うん。うん。もっとボロボロの動画出しちゃいます。はい。じゃ。 じゃあ今日はこの辺でーはーいじゃあ皆さんまた今度ねはいお会いしましょうまた次の動画がトークショーでお会いしましょう、はい、バイバーイはは<笑>